こんにちは。今日は久しぶりにデジタルルームミラー最新版をご紹介いたします。今日ご紹介するのは当チャンネルでも初めてご紹介します。Promid PRD60 こちらのご紹介を今日はいたします。こちらのドライブレコーダーは今までのゴーバンドタイプの中でも最も クオリティの高いドライブレコーダーとなっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけますと幸いです。それではまずこちらのプロミードの本体の特別設計についての紹介をまずいたします。どこが特別なのかということになるんですけれども、まず一つ目なんですが、こちら。 ここのところにウォールがついておりまして通常配線がこの辺見えるんですがこのゴムバンドタイプのドライブレコーダーはここにウォールをつけることによって配線が見えにくい仕様になっているというのがまず一つこのプロミードのドライブレコーダーの大きい 特徴になります。これによって安っぽさがなく美感を損なわない質感の高い純正に近いクオリティのドライブレコーダーに仕上がってるというのが一つ目の特徴になります。二つ目の特徴になります。はい、今取り外しましたがこちらになりまして、このゴムバンドの締結この幅、 になります。これが従来のゴムバンドタイプのドライブレコーダーに対して幅広になって実際にこの純正ミラーに取り付けるときに浮きがない設計になったというのが二つ目の特徴になります。もう一度付けてみたいと思います。はい。今取り付けをしましたが、このようにゴムバンドとゴムバンドの間の締結部分の幅が広くなったことによって 純正ミラーに被せるタイプであっても浮きがないよう取り付けができるので、これも非常にクオリティの高いポイントの二つ目になっております。三つ目の特徴は、今までのドライブレコーダーですと、少しこの幅が狭いものになっていたんですけれども、 こちらを両側 0.7 センチに伸ばされて、幅広く純正室内に取り付けることが可能になったということになります。実際これ見てみてもそうなんですけど、ゴムバンドタイプのドライブレコーダーとは思えないほど の, この幅の広さ、この重厚感というものがものすごくあります。で、さらに、かつ、この幅を広くしてしまうと、 どうなっちゃうかというと、通常ですと、このバイザーが使えなくなる。このバイザーです。でこれ今、ステッパーンにつけてるんですけど、ステッパーンの場合ですと、結構バイザーが大きいものになるんですが、それでも全く干渉するということがないですし、さらに1センチ以上、指1本入るぐらいの、このクリアランスがありますので、 これ自体がかなり大きいものではあるんですが、バイザーに干渉するということがないというものになっています。ちなみに、こちらも、助手席側も重要になりますが、助手席側も干渉することがないと、まあ、いうことになっておりまして、干渉しないんだけれども、これだけの幅広サイズになっていると。 というところが3つ目の大きな新しい設計のポイントになっております。で最後に、こちらのプロミードの最大の特徴でもあります、分離式ということになります。で私も分離式と一体もののドライブレコーダーと両方今まで紹介してきたんですが、ここではっきりと言えることは、分離式が一番パフォーマンスとしては高いドラレコと、 言ってもいいんじゃないかということで、皆様にご紹介できるかなと思います。その理由というのは何かと言いますと、例えば説明するためにまっすぐ向けてるんですけれども、通常は運転席、このような形で少し自分の方向に向けて使うのが通常になります。でその状態でバイザーに 当たらないというのが重要なわけです。で、やはりこうやってバイザー当たらないですで。こっちも当然当たらないんですけれど。で、この状態で見るのがベストなわけです。で、分離式じゃなくて一体ものになっちゃうと、このミラーの後ろにカメラがあるので、カメラの位置がずれてしまうというのがあります。もっと具体的な話をすると、カメラ一体ものになっちゃうと、これ動かした瞬間に、 この前の画面もずれてしまう。ですけど、分離式ですとずれることがないので、自分の見た位置にミラーを合わせることができると、まあいうことがまず一つ、大きなアドバンテージになりますし、さらに、今画面見ていただいてよかったかと思うんですが、このような形で、最近の車はみんなそうなんですが、単眼カメラがフロントガラスの真ん中についてますんで、この 単眼カメラの映り込みがあります。ここの部分映るんですけれども、でもこれは分離式になっていて、かつ170度広角になってますんで、全く映りません。なので非常に前の見渡しがはっきりしていて、障害物がない状態で収録できるというところが大きな 特徴の4番目になります次にこちらのドライブレコーダーの取り付けになりますで私の場合の取り付け例でいきますと今回私は高圧ケーブルを使って取り付けをしております今こちらの方に光っているのがあるんですがこれが高圧ケーブルになります でプロミードの高圧ケーブルはマックスウィンの高圧ケーブルと同じもののようなので、まあ私これマ MAXWIN のを使ってるんですが、このように、この高圧ケーブルって3段階でバッテリーの電圧レベルの調整ができます。なので、駐車監視、タイムラプス機能を使っているときに、 通常ですとバッテリーが上がりやすくなるんですが、これはバッテリーが上がらないようにバッテリー上がりの保護機能としてバッテリーレベルの調整が3段階でできるようになっております。まあ、これをまず使っているということになります。で取り付けは非常に簡単でして、まず1からお見せしていく。 と思うんですけれども、まあ、簡単に取り付けの説明をするんですが、プロミードは3つのケーブルがありまして、これをドライブレコーダー の, ミラ型の、ミラー型のドライブレコーダーに取り付けをします。t y p e C に関しては、カメラのケーブル、フロントリアのカメラのケーブルになります。でこちらのジャックに関しては、 GPS。ここについてるんですが、GPS 用のケーブル。で、こちらの方。これが電源のケーブルで、先ほどご紹介しました、こちらの高圧ケーブルのケーブルになります。この3つのケーブルを、こちらの、1、2、3とありますが、ここにはめ込めばいいだけになります。 タイプ C のケーブルの位置なんですけど、このような向きで取り付けをしてください。左側が配線が来るような向きで取り付けをするということが注意書きにも書かれておりますので、そちらの方は気をつけて取り付けをしていただければと思います。このようにゴムバンドを取り付けたら、あとは簡単でして、このように3つの配線、つなげてやれば OK でこのようにウォールがついてますんで、ここ配線が刺さってるたりとか、ここの配線というのは見えにくい構造になっております。あとはもう簡単でして、カメラがありますんで、このフロントカメラを取り付けるということと、リアにもカメラがあるんですけれども、リアカメラを 取り付けてあげれば、このような形でドライブレコーダー、前後方向、映し出して取り付けることが可能ということで、ドライブレコーダーの取り付けの、より具体的な詳細は別動画でも配信しておりますので、そちらの方をご覧になっていただけますと、幸いに思います。最後に、こちらの プロミードの PRD-06 の新しくなった機能についてのご紹介をしていきたいと思います。一つ目はこちらです。新たにズーム機能がつくようになりました。でこのズーム機能というのは20倍まで設定ができます。 リアカメラズームを押していただいたときに、ここ最大で今20となってるんですが、このように1倍から、 このように20倍までズームができるというのが大きな特徴になりますで。これはあらかじめ何倍のズームに設定しておくかということで、あらかじめ倍率を設定しておく必要というのがあります。まあ、私の場合ですともう10倍ぐらいで十分かなということで、このように戻って、で これが今10倍ズームでもっと広くしたい1倍にしたい場合はここを押していただければ1倍と10倍と1倍と10倍ということでこのように2つの画面の切り替えによってズームができるようになるというのが大きな新しい機能になっています2つ目の機能はこれは ロミード今回初めて、私も今まで類がなかったと思うんですけれど画を停止します、3軸のセンサーが今回設けられていて、今これ、今こちらセンサー感度という画面なんですが、X 軸と Y 軸と Z 軸と3軸のセンサーが今回こちら搭載されています。かつ、ここ。 レベル1からレベル5で、マックスオフもできるんですが、感度設定がよりきめ細かにできるようになったので、今までは、低、中、高という3つの感度設定だったんですけれども、それによって強弱の設定がしにくいというのがありました。で今回はさらにその辺がきめ細かに感度設定ができるようになったので、 より最適な感度設定が可能になったというのが大きな特徴ですし、三軸になったことによって、より精度の高い感度でドライブレコーダーの収録ということで、イベント録画であるとか、緊急録画、まあそういったものも録画ができるようになったというのが新しい機能の二つ目になります。 最後、三つ目なんですが、今、冒頭でご紹介した通りで、録画をを停止ししまますす電源をオフにしますこのように、日本語で音声案内をしてくれるということですで。これもすごく質感が高いなって思わせてくれるという音声案内なんですけれども、今までは少しこう、なまっていたりとか、変な中国語、中国人が変に 日本語を喋ってるようなそういうようなアナウンスだったんですけどす、これは全く一切そういうのがなくて、本当に日本語そのまま、流暢に日本語を喋れるような、そういった音声になっているので、全く中国製っていう感じを与えにくい、受けにくい、そういったドライブレコーダーになっています。例えば、他にも音声案内できるものがあります。 今、カメラの配線抜いたんですけどもリアカメラが確認できない場合だったり SD カードが SD カードの抜き差しした時の録画停止、録画を開始しますといった、そういった。 アナウンスが日本語で音声案内が流れるということで、この辺が非常に質感を高めている機能の、新しい機能の三つ目の特徴になっております。はい、最後に、ドライブレコーダーの生命線でもあります解像度について少し見ていきたいと思います。今、こちらが夜の 前方の画面になっておりますでこのドライブレコーダーは IMX307 というカメラが前方と後方に設置されておりますので白飛びおよび黒つぶれ等もない状態ですので夜でもくっきりと鮮明に明るさに左右されずに高画質高精細に収録できるというのが大きな 以上になっています続きましてリアの映像ですがリアも IMX307 が搭載されておりますので暗いところでも黒飛びや白つぶれ等も非常に少なくて高画質で高精細に映っておりますかつこちらはこのステッパーゴンはスモークガラスになっておりますので スモークガラス越しでもこれだけ明るく証拠画像としてはもう十分な解像度で収録できるようになっております。はい。ってことで今回はこちらのプロミード2 2年モデルになりますが PRD60 の最新モデルのご紹介をいたしました。 非常に内容の濃いドライブレコーダーでして、私自身もこちら使わせていただいて、ものすごく質感の高いドライブレコーダーということで、まだまだお伝えできない項目たくさんあるんですけれども、ぜひこちらの方を使っていただいて、ゴムバンドタイプでも十分だと思えるような、そういったドライブレコーダーになっておりますので、ぜひ 試していただければなと思います。こちらの商品の詳細は概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらの方をご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。